はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ありがとうございます。ありがとうございます。案件動画でございます。いや、ありがとうございます。今回もね、 ありがたいことに、企業さんからお声掛けいただきまして、うまいものが食べられるということで、本日いただくのはね、もう鉄板は出ているんですが、牛タン、ホルモン、ハラミと焼肉シリーズでございます。いやー、めっちゃ今日腹減ってる。<笑>このために、 今回はしっかりとご飯も炊いて準備をしておりますので、早速ね、がっつりとね、お肉と白飯でうまい焼肉セット楽しんでいきたいと思います。ということで、本日いただいた3商品並べてみました。ありがたいんですけど、足りなかったらってことで、 想像のね、倍ぐらいお肉いただきました。<笑>まず一種類目がこちらの大トロ牛タンでございます。これがね、単身のみ使ってるらしくて、これね、1頭から200グラムしか取れないらしいんですけども、贅沢な牛タンも。もしかもね、分厚いんですよ。結構触った感じ。そしてこちらがね、大トロホルモン3種ということで、味もね、3種類ありまして、醤油、塩、味噌となっております。 そして3種類目がこちら、牛と豚の焼肉ハラミ食べ比べセットでございます。こちらのメニューね、冷凍で送られてくるんですけど、1種類ごとにこれ真空パックしてあって、解凍するだけで食べられるってことなんで、早速ね、ちょっとお皿の方に出して、これね、楽しんでいきたいと思います。ということで、ただいまね、こんな感じにすべてお肉出しました。めちゃめちゃ美味しそう。新鮮なおね食べるのが一番なんで、早速ね、 いただきますと。まずはね、こちらの牛タンからいただこうかなと思います。お肉のね、色味、ピンクがかってて、綺麗な色してますね。そしたらこれね、いかせていただきますね。いいよっ。よっ。い, いわぁ。いい音ー。今ね、こっちで牛タン焼いてる間に、手前の鉄板はね、低温に設定してありますんで、ホルモンをじっくり焼いていきたいと思います。ホルモンはこんな感じですね。醤油、塩、 味噌、こちらの3種でございます。よいしょ。い, しょいや、ほんとね、この焼肉の時、毎回お話しするんですけど、このね、待ち時間がね、しんどい。<笑>こっちのね、牛タン、ひっくり返してみますね。よいい感じじゃないですか。 これね、今回は鉄板で焼いてるんですけど、もちろんね、フライパンでも OK だそうです。ホルモン側の油がやば。<笑>もうだいぶね、いい感じに焼けてきました。うまそうに仕上がっておりますので、えちょっと、レモン汁でね、いただいちゃいます。うま 結構ね、身は分厚いんですけど、肉質ものすごい柔らかい。でも、さんらしいね、サクサク感っていうのもしっかり残ってて、いいとこ取り。マジでうまいです、これ。うん。そしたらね、この横で先に、熱い熱い。熱, い熱いこれね、ハラミもいきたいと思います。ハラミ、こんな感じですね。こちらが牛。で、こちらが豚でございます。 撮影だからしょうがないんだけどさこの距離の鉄板で焼き肉やるもんじゃないねあっ危がっついっと、うん、これねじっくり焼いてると肉汁は出過ぎちゃうらしいので強火でねさっと焼くのがポイントだそうです牛タンしっかり塩味ついてるんでライスとね一緒にいただきますうん、うまっ 商品名にね、大トロってついてますけど、意味がね、分かる、肉汁と油がね、すっごい牛タンで、うまっ、熱<笑>もう熱い、これもう、うん、これ、ハラミいっちゃいますか、ハラミはね、こんな感じでございますね。う, ん、うまい 柔らかうんまた味付けもねちょっと甘辛くなっててこれね焼き肉ソースがいらないぐらいしっかり味付いてるんでお米にねめちゃめちゃ合ううんうまっラエグホルモンこれホルモンそろそろちっちゃいのだったらいけそうなんで食べてみますね ね、うん。ほ、うんま。これ今日はどれも最高にうまい日ですわ。いや、今日の撮影最高だな、これ。<笑>うん。うん。そろそろね、これ我慢できないですね。 ユウタミと一緒に。うん、いやもう本当、うん、今日の案件ありがとうございます。うん、<笑><笑>待ってホルモンの油がえぐいんだけど。<笑> うで、こちらの牛タンなんですけれども、セットにね、こちら、牛タンといえばの南蛮味噌がセットでついてきておりまして、これもね、ちょっとつけようかと思います。味噌つけてはいっと、とうっうまん この南蛮味噌のピリッとした辛みがまたねこの牛タンにめちゃめちゃ合うんですよ、うんうん、それにしてもこのホルモンの脂とんでもないわ脂すごい<笑>もう脂が吸いきれないよ<笑> 正直ね、いただいた分、全部食べるってなると、あんまりにも動画長くなりすぎるから、家用にね、各部位ちょっと残してあるんですけど、いや、これ残してよかった。うちのね、家族も牛タンとか大好きなんで、これはね、絶対喜ぶ。たまにね、人は来た時とかに、まあ、楽だからってことで、我が家もね、焼肉やったりするんですよ。近所のお店だと、ここが一番うまいかなっていう牛タンとかを買ったりするんですけど、冷凍なのにその日じゃないぐらい美味しい。 たまねーな飲みながらの焼肉って最高すぎるなこれとんでもなくうめえぞこの量を一人焼肉やってると忙しいな幸<笑>しないぞ頑張れ<笑>ただこれで牛タンラストですね うん、この時期に入って焼肉しばらく食ってないからな。めちゃくちゃ久々なんですけど、久々にこの肉はいいな。でもさ、一昔前この冷凍のお肉とかって、高いとかね、いいの頼んでも、あーうーん、みたいな、多かったじゃないですか。やっぱ最近のこの冷凍の技術ってすごいから、本当に美味しいがそのまんま。冷凍って、すごいな、今の時代。 そしたら牛タンはね、これで最後でございます、うんはあ。やばいやばい。もう油すごくて、このハラミがほぼ揚げ焼きになっちゃってるよ。いろいろやってたら焦げましたね、ハラミ。<笑>ついでに、2本目もお持ちいたしました。まあ、これで、 ハラミ関係はラストですねうん今ねこのハラミ牛タン食べ終わりまして残りねホルモンなんですけどいやねちょっと六畳間のこのお部屋換気扇もないこのお部屋でこんだけの量のホルモンやるとちょっとね火災報知器がなりそうちょっとね焼肉はこの辺りまでにしようかなということではいこれね ただいまね、焼いてきましたこんな感じでございますねさすがにねホルモンは換気扇の下じゃないとダメだ<笑><タッ><タッ><タッ>あごちそうさまでしたと。 ということでね、ただいま3種類のお肉すべて完食いたしました。冷凍のお肉とは思えないぐらい全部柔らかいし、うまい。僕はね、昨日からま野菜室に入れただけ、まあ、普通にね、解凍しただけなんですけど、ドリップも全然出てないし、牛タンもハラミも全部ね、厚切りなんですけど、柔らかいのよ。 お酒も進むし、ご飯も進みます。家でできる絶品の簡単焼肉でございました。真空されて送られてくるので、いろんな料理に分けてね、使えるっていうのがね、これかなり便利だなと思いました。今回食べたお肉につきましては、販売ページ、詳細の方は概要欄に記載がございますので、こちらのね、お肉、ぜひ楽しんでみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。